四季北連歌です。千葉県多古町、そして茨城県名古屋市を拠点に活動しております。えー、私たちの金賞会四季北連歌、えー、なんですけれども、今日はあのよさこいを通じてお友達になりました、えー、中で、えー、桜の舞の代表のマリちゃん。 そし歌子よさ公園のゆりちゃんと私3人でユニットでございますそしてそこに私志也くんが入ってもらいまして4人での演舞となりましてとにかくちょっとドキドキしてるんですけども元気に踊ってまいりたいと思いますよろししくお願いいたします。 God t a m n it 「傷つけを見たならあなたを思い出して」「使う言葉違えろ」「瞳の色違えろ」「人並みひめ違いのこの はい、金、え、商、ー、会儀式白涎花の皆さん